明日あっ明日の土曜日お休みじゃないですかもしかしてずっと見てたのってあっ、はあ楽しみだわ I'm <laughs> sorry.